キング・アンド・ピス・平野仕様、ジャニーズ JR はバイト感覚、発言で、なめんなよ、と批判続出。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。天然ポンコツキャラで知られ、最近ではバラエティ番組での活躍が目覚ましいキング・アンド・ピスの平野仕様。主演映画、ウィラブ。 11月9日公開の宣伝のためテレビや雑誌に数多く登場する中ある発言に対してジャニーズファンから批判が相次いで い, いる。問題になっているのは11月4日付の神戸新聞週刊学びのインタビュー記事。平野は関西ジャニーズ JR での活動を経験して東京に進出し5月2年間の CD デビューを果たしたがデビューで変わったことは という問いにジュニアの頃からメインでやらせてもらっていたので大きな変化はないですなどと回答した。平野は10月5日放送のドキュメンタリー番組ライドオンタイムから時が奏でるリアルストーリーから、フジテレビ系内で去年、ジャニーズ事務所を辞めて自衛隊に行くつもりだったと告白しており、同志でも辞めて自衛隊に入ろうと思ったそうですね、と質問が。 これに20歳でちゃんとした仕事に就くというのが僕の中でテーマとしてあったので、ジャニーズ JR ってアルバイトのような感覚なんです。と自身の考えを述べていました。ジャニーズに詳しい記者。このジャニーズ JR ってアルバイトのような感覚という一言を受け、ネット上では JR はバイト感覚って舐めすぎ。 そんな軽い気持ちでやってて、デビューしたのが許せない。JR 時代はバイト、こいつジャニーズにふさわしくないから早くやめてくれないかな。アルバイトみたいっていうのは、今も頑張ってる人たちに失礼。バイト感覚とか失礼極まりない。そう思ってたとしても、表に出すなよ、と、手厳しい反応が紛失してしまった。 一方で発言に理解を示す人たちからは JR の仕事は定職じゃないし先が保証されてないからバイトと言えるバイトみたいな雇用形態って話じゃない ?JR は不安定だからバイトだよね。将来が見えないし、と用語の声も上がっている。 平野は同じクライドオンタイムの中で母子家庭で育ち、親が瀕死の状態にあったことも話し、そうしたことから周りの友達も結婚してお仕事について家庭を支えて、とか、人間らしいというか人間はそういうことをしなきゃいけないっていうのが僕もあったんで、ちゃんと親にも悲しい思いさせないようにお仕事しなきゃなっていうのはありますね。 と思いを告白。平野としては、親を安心させてあげられる環境に身を置いて仕事をしたかったんでしょうが、JR は活動内容や収入面ではそうした環境とは言えません。デビューしたことでようやく定職についたと思ったのでは。今回の、週刊学びのインタビューは、言葉が足らなかったかもしれません。前でジャニーズに詳しい記者。 今年1月、デビューはジャニー北川社長に直談判したことがきっかけだと明かした際にも、波紋を呼び起こした部屋。天然キャラと言われるだけに失言も多いが、今後はもう少し自身の影響力を考えて言葉を発信するべきなのかもしれない。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。